もうちょっとワンですね、押さえて。 え<笑>ね<笑>はい、<笑>リアクションいいいいっすフフフフフすね<笑><笑><笑> ででかいがねすここ<笑>はいね<笑>、はい、れは何て う, わうん。ーボーイうん、いその子死んん感じ、うん、まあえー、ででででまますすすねねねねはいいいいあああああな股股関関節節ととう話だっったんで関節、ね、伸ばしてもいちょり ああはいでえっとあ の, <笑>あ<笑>、えー、とあの左のね股関節は動いてないというど、うんうん、少しねストレートしようと。 ままあまあ普通にスポーツ<笑><笑>、ね、はテニスしてます。 あ今は家で食べて筋トレぐらいで。あ、<笑> 実はビビりなんですよ。<笑><音楽><笑>